雨音が屋根を伝う雨の降る日々雨音が屋根を伝う窓の向こうではアジサイなんかが今をと決めいてるだろう わい「箱の中で黙って聞いてはいるが別に囚われてるわけもない」「箱の中で黙って聞いてはいるが別に囚われてるわけもない」「荒れていても寝てるんだ俺なんか何に囚われるわけもない」 通り雨が過ぎた夏のころ」「涼しい風が追い越してゆく」 雨が過ぎた夏の午後のこと涼しい風が追い越してゆく黄土色に染まった大空土と草と火の匂い三歩道は人もまばらアジサイが静かに枯れてる 道は人もまばらアジサイが静かに慣れてるアブラゼミが泣き出した今を歌い上げてる<音楽>